この先を抜ければゼビオはすぐそこあと少しだもうすぐねゼビオの伝承の塔には一度行ってみたいと思っていたの伝承の塔かあれだけ高いんだてっぺんまで登るには何日もかかっちゃうんだろうなまさか普通に登るつもりなのよしどうしたの何かが近づいてくる森の中からだ あなたかは知らいつきあうぜおっさん 自信があったんですがね運の良し悪しは関係ないさ俺たちが一緒に戦うんだからな<笑>なんと頼もしい大地俺は おさんこれでもう大丈夫だぜはいやはや助かりましたなんとお礼を言えばよいやらいや礼を言うにはちょいと早いみたいだよ近くにまだ敵の気配があるからねあっホだ茂みのあたりから何か聞こえるわ。 に隠れてやがるとはなでも隠れてるってことは自分たちが攻撃されるとは思ってないはずなのにその通り逆にチャンスだよ首をついて驚かしてやるといいさっ わ<チー>たしたちがついてるわ。 ええあなたこそ大丈夫なの少し息が上がってるんじゃない<笑> この程度どうってことないぜ戦闘演習主席を舐めるなよ かりだななんとか片付いたわねいやはや皆さんのおかげです私一人では一体どうなっていたことかところでおっさん一体何者だずいぶんとお荷物みたいだけどおっとこれは名乗りもせず失礼しました私はトルネコエンドールから来たしがないブキアですエンドール<笑>そんな名前の町あったかね私も聞いたことがないわ。うん やはりご存知じないかしかしこれではっきりしましたどうやら私は伝説の武器を探して冒険するうち別の世界に迷い込んでしまったようなのです別の世界ってここのことそれじゃああなたはこことは違う世界から来たってことなのそうとしか考えられませんこう見えて私は大の冒険好きでして世界の地理にはそれなりに詳しいのですが。 この辺りの土地には全く見覚えがないのですそれで不安になって帰り道を探しているうちにあの連中に絡まれてしまったというわけでなるほどなそれで追いかけられてたってことか、えー、それにしてもどうやったら別の世界へ行くことができるのかしら元の世界への帰り道もわからないんでしょはいトルネコだったね、えー とりあえず私たちと一緒にゼビオンって国へ行かないか、うん。ゼビオンの王は物知りな方だ。もしかしたら元の世界へ帰る方法をご存知かもしれない。それにゼビオンには世界中からいろんな品物が集まってくる。お目当ての武器も見つかるかもしれないよ。ほほほそうだな。そうしろよ。おっさん、うむおじさんよ。共に来るがいい。ちょっとおっさんじゃなくてトルネコさんよ。 それに、来るがいいだなんて、失礼でしょ一緒に行きましょう。こっちの世界のことは、全然わからないんでしょほほほほほほなんとありがたいあなた方のような強い人とご一緒できるなんて本当にラッキーですよ<笑>それでは、お言葉に甘えてしばらくの間よろしくお願いいたします ね まね 行くがよい。 ようこそさあ神に祈りを メ主シュ様、戦士オルネーゼ、オレンカよりただいま帰還いたしました。早速、かの国の状況についてご報告させていただきたく。うん。ご苦労でやったな。さあ、顔を上げるがよい。はっ。うん。 慣れぬ者たちも一緒のようじゃな彼らはオレンカで私に力を貸してくれた者たちですうんそれはよき出会いであったしかしやはりジャイワールはオレンカを攻撃したのじゃなはいこの者たちの尽力もありなんとか縄文の外で食い止めましたが ジャイワールはオレンカ攻略を諦めておりません。さほど時をおかずして、再び攻撃を仕掛けてくるでしょう。名主様、オレンカ王はジャイワールと戦う意思はなく、和解の道を探したいと申しております。そのため、名主様への伝言を私に託されました。名主様のお力をもって、両国の間を取り持ち、和解への道をお示しいただきたいと。 オレンカより来た者たちよそなたら二人はどうじゃオレンカ王と同じようにジャイワールとの和解を望むか、うん、はたまた報復を望むかの正直に答えよ、うん、もちろんジャイワールとの和解を望みますそれに俺たち 実は、ジャイワールの出身なんですうんけどオレンカにも世話になってる人がたくさんいてオレンカの人たちにもジャイワールの人たちにも絶対傷ついてほしくないんですだからだから何としても戦いを止めたいのですほほほほまさかジャイワールの者がオレンカに味方しておったとは実に不思議な縁じゃのう。 今回の一件は我らが保ってきた世界の均衡を乱す一大事である恐ろしき予言が現実のものになってしまわぬよう名手として力を尽くすと約束しよう<笑>しかし争いを止めるにはまずその原因を明らかにせねばなるまいな原因 ジャイワールがオレンカを攻撃した理由ということですねさようではこれより私はジャイワールへ向かいかの国の真意を探ってまいりましょう俺も一緒に行くよ私も何か役に立てることがあるかもしれないものうんそなたらはオレンカとジャイワール両国の事情に通じておる何かとオルネーゼの助けとなるじゃろう くれぐれも頼んだぞおーしじわじわたぎってきたぜ名手様、俺たちにドーンと任せてくださいジャイワールの腹の内をバッチリ明らかにしてきますからちょっとん…名手様の前なんだからもっとちゃんとした言葉を使いなさいよ<笑><笑><笑>では、早速旅立つがよい 世界を脅かす争いの目をつむためにな。